いやこちょっとようやく、ね、サンダル使えるんだけどあっダメだった売ってないんですよねでもねあれですからあの全国でねあのハイパイセーシングキャンペーンハイパイセーシングチャンペーンやるんではい。まあ、これで今ね取ってもらってるのがおに嫁なんですけどおに嫁が出てくれるんですよね スルーされたということで<笑>、はい、で今日はね、40回目の実践なんだけど、鬼嫁が出ていれば鬼嫁と、で、もしだめだった場合は、あのね、あの、払うのっ一緒にやるんで、はい、よろしくお願いします。では実践どうぞ あのサングラス。とねもうね罰ゲームの方ね、うん、もうね南極決まっちゃったんで。南極決まっちゃったんですよ。じゃあちょっと次の罰ゲーム決まってないんですけど。次の罰ゲームどうしましょうか。うんまあ、次のアンディングできなかったな。お姉さんと温泉旅行にしちゃいます。いいんですか。いいんですか。<笑>ただ冷たいずっと叩き続けてますよ。冷たい冷たいお客様って言った。<笑> はいということであ、じゃあ、何うんはいこっちご連れになりましたはい、皆さんありがとうございますどうも、このまよろしくお願いします記念すべき40回目結局ですねぇクリスメがまあ来てもらえずですねえっと今回はもうヨッパマンの方にお願いしてはい、ヨッパマンの方は1枚目僕が2枚目入りましたまぁ、あ、40回目を迎えるということでさあ40走ということで あの、せめて僕の金で自分負担でやっていただき、と や, やるんだけど<笑>まあこの企画もね40スロー、えー、回数にして今回が4回目ということになりましてまあ、一番最初の、えっと、10回あとコバヤンの、えっと、16回あとピーコとトの20回で30回目は、えっと、破産してなくなってまあ、今回のね通算で4回目なんだけどまあ、なんとですね3回のね累計の収支がマイナス12万円ということで。 本当にね、その40スロで一緒に打ってもらう人が本当に使えなくて本当とゴミ中のゴミだったんで今日は、ね、何としてもちょっとね勝っていただかないといけないのでちょっと頑張ってくださいねはいこ ち, ら、はい、えこちらのポリオステッカーですねこちらねあの機械割がね大体 105% まで上がるんでまあ、ガメラ打つ際はね絶対ねこれねつけてないといけないんですけど、まあ、それとは別にですねこちらがなんとすごいねナンパ道具になるんですよ もうね、実は100部撮ってたんだけどまずね30部ぐらいしかなくてでなんでかっていうと僕はよく行くね病院の女優さんとかにどんどん配っちゃうんですよでねまあ、なんか LINE 交換してくださいとかだとめちゃめちゃ言いづらいんだけど YouTube やってるんでっていうとすごい結構喜ばれるんだよねは い, すごいですめちゃめちゃいいナンパ道具になりますから、はい、皆さんもぜひねステッカー作っていただいてはい、まあ、Twitter からね連絡待ってるんですけど、まあ、Twitter からはね誰も連絡がないということで うわっ真ん中、うんうんうん、<音声>埋まった<音声>っっっっっ ん, っんだけど。 やったーちょっとさっきから思うけどちょっとチェリーこぼさないでくれないち ょ, ちょっとこれ 俺, 俺のお金だからねこれマジでしっかりおしっかり調査するから、まあ、罰金だからねこれねはい、うわーあったーけあい危ない危ない危ない危なる。危ない危ない危ななないなない ああたったたたたたたたたたったたったたった当たっっっっあ、これもうねー時刻がねー1時半でまだ開始30分ぐらいなんだけどー。 で、もうね、このプレジット27枚だからったら4枚目が入りそうだからったね4枚目だよ4枚目あなたそれミスないでねあとはいもうねこっちがやばいんだよないきなり270余ってるからヨッパーマンさんお願いしますねちょっと、えー、やばいやばいヨッパマンさんなんっ言ってくださいまだね起きない日日<笑>俺と同、ね、じ あ, 日日あーやばいこれ死んだわこれ今日、ね、やばいわ 一一、うん、マジか。<笑> えこれ赤カメラなんだけど、しかもこれねちょっとねさんが言ったことをやりたくてカメラ下段ち作ったらしい、えー、70% くらいあるしかもあこれダメになるやつじゃな い, ゃない<笑><笑>ゴリゴリに滑ってった今 こちらも大文字をします。まあ、すごいいいんだけど、もうね、こっちがね、やっぱ絶望的で。もうね、お荷物確定なんで、まあね。あの、二台と戻ってるなんてことは、まあ、も経験上ないんで。まあ、こっちの台で頑張っていきたいと思います。えおーっとー。ああ、祈祷が。祈祷が通過しました。すみません、祈祷失礼します。ああ、これダメなんだよね。 ・うわちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっときたきたきた寄ってる形はゃっ次帰ってき た, <笑><笑>回転来たうわー二択二択だよどうだあー二択なこれどっちか押してあなた頭で比較2分の1そっちいいのう<笑>しったけど はい、早速70。 大戦パですね、えー<笑> 400枚で終わった設定したはなし。これはね、こっちに移動かなーえー、ね、これ多分ね、設定ないから、えー、こっちでまだ実設台だからもう 103% 落ちて、移動ですユッパマン、移動はい、はいえー、はい、ということでユッマンがね、大移動しまして、えー、まあ、好きな台はねまあ、多分ないでしょうね、えー もう 4.9 分の1とかなん で,、はいでもね右の、これもね、ちょっとハマってきたから分かったかなって思、えーえーえー、っ以上だな。えーえー お私これまた1枚かなと思うんだけど三賞刀は8したも 98% ぐらいで当たりで発対しなかったらその時点で総額また1枚の差だったこれでテストやってくれましたねこれねおお今7分だったよ多分。 マジで 絶対当たんないと思ってねあのケツとマジ当たんないんだだよよよよよはいーたたたたまましししししやりでほう。 ンっっと、ととこれればいいマッチングアプリおーたったーたったはど う, ぞど こ, でってもらうこれはもうマッチングアプリフォーナスですねこれはも、ま、う、あ、ナ7でトライフォースですトライフォースって言われるとダトライフォース、はい、どうわやばいこれ死ぬ死ぬあっない はい、そうん、まずタイムラグで入会させてないと本 当, 本当に当てはない、ね。その症は受け、えー、られないとまあ、反対基準としてはまず12時目がさ。あとは大きさと大きさというか分け目。目分けにあとはまあ、色分けられて何あの画面の前のね。皆さんもね。 ススでバイバイしか出られますので、あれ景品はあの半減ツ1円分になりますの で,、ええ、で、残念ながら、この半減ツ1円分っていうのは、あの1か月あたり1個っていうあの、そういうキルになりますんで、あのそれをご両所のね、ご応募していたらだけます。 ビンゴ一ライン達成。<笑>まあこれで、ね、あの別にこの目自体は別に近くではないんだけどマイナスがもうすでにゼロ格とこれなんだ。ああこれはストーキングスターですね。はいーはい温泉行けなくなっちゃいました、ね。ああそれは残念です。一番ダメな一番ダメな結果ですねこれで、ね、うしくないですねこれねメダルも。 you、yeah. いのこのパあー<笑>そこでやめられるわけには い, れやめられない行かない。 いやなんからもうちょっとしたいなぁと思ってまだ3万円だからまだいいかなみた 1,100 円おかしとってんじゃないよってほ<笑>らちょっとボガっぽいねそっちが これ見事なキャンプ決めたでしょよかったよ。あー これやっといて。これやば い, いよ。しかもこれ。赤7が多分中断じゃなかったらこれリーチメイク a で生姜メラの記載もある、うんあ。これはおそらく多分揃ってんだよね。ま、うん、だ早いけど、多分ね。リーチメイク a じゃないと思うんだよね。ね 待って、ま、やめなくてよかったな。あー 一回当てられることはできるけどさあ選択だねこれはさあここはやめましょうあここは戦略的季節を取ろう懸命のごはん終了、えー、メリークリスマスということで、えー、皆さんのクリスマスイブはどのようにお過ごしでしょうか私のクリスマスイブはですね サンタコスにされると思わず、まあ、まさかのねすね、まあ、毛そり忘れということで、まあ、まさかね悲惨な状況でねクリスマスイブをま迎えているわけなんですけれどもまあガブラのお1年ねやりましたから、まあ、見ていただいてるね、まあ、皆さんにプレゼントという形で。 これを渡すわけにはいかないんですけれども、そのパイパイ成人選手権を、本当に身内のみでやる予定だったんですけれども、やっぱ皆様にも出演の権利、そしてね、景品も出ますから、はい、えー、概要欄はね、あの、こちらにね、載ってますんで、あの皆様にね、ポリオサンタからのクリスマスプレゼントへということで、えっ、ー、と、受け取っていただければというふうに思います。 えー、来年度もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ちょっとね剃りたいんだけどね、そ<笑>の剃る<笑>あの脱毛クリームがちょっとなかったということで。